今度あの恩義替えと言いますか、はい？水色の衣装に変えてきました。えー、っとですね。ちょっとここに来れないメンバーもあの連れてきた感じではい。一緒に踊った気持ちで頑張りたいと思います。はい、曲はえー、っとよさこい参加という曲で、えー、フランシナリズムさんのね。曲です。はい、ではまた。show ピと。それからあきらさんいないね。あきらさんいなくなっちゃった。<笑>本当はね。旗を振ってもらおうと思ってたんですけど、いらっしゃらないようなので。 帰ってきた来たありがとうございますすいません申し訳ないですはいじゃあしおぴお願いしますはいえーあけよさん早く早くは<笑>いはい。急いで急いで始まっていいよじゃないのよ<笑>、はい、あのねあのー、まあバキバキの高知系 の踊れをね見せてくれますんであので特にねあやめて<笑>あの特にねあの鳴子の鳴らし方にすごい記憶されてるチーさんでねあの本当綺麗に鳴らしますのでその辺をね一緒に楽しんでいただければと思いますそうこうしてる間に咳…きしてるんじゃないよ早く早く準備しなさいよ<笑><笑>相当ヘロヘロになってますけどはいじゃあ演武の方に参りたいと思いますおなにこかおえ あ <音楽><音楽><音楽>何のよう<音楽> ごありがとうございました。